するしないそれでは今回の匠ご覧ください。 新曲一本場開始です皆さん手配を開けてください太郎さんはなんちゃドラはバー1一本まで京太が一本 この状況の中、今回の手配は、はありません。はい、これは、ね、いいちょっと、ね、構想が難しいところですね。どういうふうなイメージ立てるんですか、こういうので、漫画を作って。まあ、今イメージするよりは、はい、もう1枚積もってきたからのがイメージあの、限定できるんで。すごい正論でございます。はい、これ、頑張りましょうか。ちょっとね、本一を見たかったんですけどね、これ、どうだろうな、うん、これのイメージは、はい、まあ、リーチ赤ドラになりましたね。今いいららっしゃらない赤も。 赤とドラを基準にリーチ前提の手組みをしようかなと思います。ってなると、はいまあ、絶対使うあとはうちの灰も残していくってことで こ, うう、はい、これね僕最初灰瓶見た時ちょっと本一イメージしたんですけどこれが例えば本一、うん、は図ですかそう想像は字だったら、うんうん、結構数万切りそうだなと思ってたんですけど、はい、これが数ピンだった。よね、本一面より本一よよりりも 例えば、まあ、やっぱりマンガンベースなんですよ、マンガンを上がりたい、マンガンクラスの手で見合う手でぶつかりにいっていきたいっていう感じなんで、これ、マガンに一番近い、やっぱり本閲よりもリーチ、後に出てくるドラドラだったり、赤ドラだったり、単色だったり、綿、ま、品、あ、ドラ1だったり、裏ドラを込みで漫画を見るような打ち方の方が多分近いと、うんうん、なるほど、この第一つぼによって、イメージはリーチ方面にですね。はいはい で、初か な, な, なんですけど、はい、なんちゃです、まあ、なんちゃなんで、まあ、こ, れもうこれは僕の中でもほぼ当たり前で、やっぱり自分だけの風、人の風はもうこれから切るのがもう好きです、はい。もしこれがダブトンだったら絶対ダブトンから切る、ね、おなるほど絶対ではないですけど、ほぼね、<笑>まあそれがセオリーだと思ってください。のーはいもうはいまあ多分合ってると思いますね、やっぱり先に、やっぱ後から切れば切るほど流れにくいんですよ。うん もしこれね青統一でも意外と統一でも他がまとまりすぎて、うん、まとまってなくて泣けなかったりもすることもあるのであ一泣きそれでしないって方も多いですもん ね,、はい、そうですねなんでやっぱり早めに切った方がいいんですよ、うんはい、風と一緒ですね早めのうちにそうっすさ<笑>、はい、あが2枚見えになりましたもし何が重なった時ってまた変わるんですか 重なったら変わりますね、当然。はい、これでもう、ローピンが来た。はい、もうこれでもう面前手順で、まあ、自分の手、まあ、うん、別は人、まだここはちょっとどうやらか結構早そうなアイ配ではあるんですけど、まあ、ちょっとパクって切ってますね。まあでもまだ分かんないですよ。ねえ、まだ内容は分かりませんが。はい、これがね、人によってはめっちゃ早い時もありますね。人によって例えば、おとなしみな人 自愛はとどめながら手をすみません。例えばどなたですか、M リーガーでまあ言えないですけどで名前だけは大丈夫だと<笑>言ってくださいまあそういう傾向の人もいるじゃないですか、うんうん、そういう人の場合はちょっと比較的基準を高めに持ちますけど、はい、まあ基準としても結局わかんないですよ、幅なんですよ比較的いい寄りだなぐらいめっちゃいい時もあるし、うんうん、まあそこそこのとこもあるけど比較的いい寄りだなまあすごい悪いことはないよってことですね、はい、まあ決めつけないことはないですね、うん、だからある程度のレンジというかその人のうち 持ってる打ち方の中でも大体こ の, あの、この人がこの攻撃切りしたら、大体このぐらいの幅があって、めっちゃ速いときもあれば、それでもないきくもあるっていうニュアンスでいいと思うんですよ、別に。かなりじゃあ 人, は人によって違うんですね、そうですね、すねその例えばこれ、村上純がやりました、はい、別に当たり前すぎて、ああ、確かに、はい、ああ、そっか、ぐらいですよね、はい。で、例えば誰だろうな、タッキーとかね滝さん、やりました、はい、ちょっと怖いなっていう気持ちになりますよね。あ なるほど、今回ドッポさんですけどドッピーだと<笑>ドッピーだとードッピーって呼んでるんですね、まあ、その間ぐらいですか<笑>あ中間ぐらい、はい、タッキーとズ ッ, とズッタンの間ぐら い, <笑>らいありがとうございますというわけで今回はまあこれはもう、うん、自分の都合でないはい 自, 己自分の都合で切りました、うん、ドラにくっつけたいですね同じドラを引くか あと、ね、エムリーグルールですから赤は入っています。さあ、どうだ？重たくなったなぁ。重たくなった。はいたねね、うん、ペンチーワンの受け入れ、うれしいんですけど、意外とこれ、つもぎっちゃうのもありなんですよね。え、そうなんですかはい。パワ ー, ーワンは、中央引いたら別に振り手にすればいいし、はいパワーンを縦で使う感覚で単用にしたい。はい、重ねて。はい、これ、意外と難しいです。これ、数万切って、数万 1… まあ多分数ワ切るのが。 普通っぽいんですけど多い意見は出数腕数ン切るとほぼペンチーワンに依存する構えになっちゃうんですよね高、ね、めの引っ掛けぐらいですか、ね、そうですパワー1を縦に引いた時にやっぱりターツ候補に残しておきたいはあんですよ、うんうんうんうん、なんでこれは結構ここね微妙です太郎さんの時代どうなるんだろう楽しみ、ね、まあ数腕か Q1 で今僕は悩んでるんですけど こ, これってどっちがいいかはちょっと方向性が強くて単純比較はできないんですよ、うんうんうんうん、でもこれはここを考えることが大事で数、はい、ン切るメリットはまあ 3 点, 3点数が上がってストレートの点に組みやすい9分9ルメットはパワー1縦からのまあ、主にパワー1縦からのなんだろう変化、うんうんうん、まあ、でロー1引いた場合あ、チー1じゃない、C1、引いた場合もそれほどま2、あ、面の振り点受けですけど2面で高め35の受けみたいな形が残るからそれほど悪くないとちょっと柔軟気味結構直線気味どっちがいいかですねいいや悩ましいまし、あ、でもここはちょっと直線気味にいきましょうかあ今回は、はい どちらのの思考持って選んだのは直線そうですねなるほどこの辺はねあの、はっきり言ってどっちがいいか分からないながら、うんうん、僕の中ではもうほんとビサでここはスーンかなっていうぐらいの感じですね。でも大事なのはその候補がどちらも思考にあることですよね。そうですそうで す, そうです、うん。なるほど、今回は直線的に、はい、G1 の受け入れ残したね、はい、ドラ表で1枚見えている G1 結構ね、やばいですね。ダブルトン切り<笑> 今、あれでですすか、はい、親ですね。はい、4順目にトーン実は下地さんも結構やちょっと早い豊臣さんが一番捨て合いそうに言えば豊臣、はい、さんが一番ちょっと劣ってっかなみたいなレンジがめちゃめちゃ広いけど、はいうんうんまあ、大したことない可能性があまあまあ高い<笑>あのー、両, 両, 脇が両脇がまあまあやわね<笑>あらあら、はい、ある程度整っていてもおかしくないような捨ていに見えている、はい、ということです、ね、まあ、ただそれだけであって、はい、まあ、でもちょっと怖い上地さんちょっとあの、あと<笑> ダブトン切りとか、自分の風、地風切りはい。地風切りって結構早くて、結構レンズ高めになるんですよね、うんうんうん。早いですね、じゃあ実際、はい。まあ大体やっぱりセオリー的に、うん、初、チュンって切って、地風、例えばシャアチャであれば、シャー、地風のシャアが出てくるんですよ。で、地風のシャアが出てきた時は大体もう、役介いないんですよね、うんうんうんうん。手配に。一般的には、内緒だ、内緒ですけど。<笑>全部流れてま結構すけど<笑><れ結><笑>で。でもいい情報。はい え、じゃあもう、ちゃん結構大変じゃないですかいや、カミちゃなのしかもダブトンだから、<笑>自家製どころか、<笑>自家製のハ ン, ンですからね、重なったらね。これは結構やばいんですよ。あ、ちょっとじゃあ、あの、ちょっと、 黄色信号ぐらいつけとくわけですか。はい。はい、えで で, でこの手ま た, ここやってきたまたここで<笑>本当はちょっとシャーぐらい行きたいんですよね。根底は。ああそうですか。はい、目い。っぱいにどんどん。例えばパワーアッ重なってから単用とかもあるから、うん、シャーぐらい行きたい気合い。例えばこれ親だっらゆったりね。ゆったり行きたいところ。シャー行くところの手なんですけど。うん、はい今回は今言った両脇がいます。そう両脇を見た限り、うん、これはちょっとシャアはやりすぎかなと。ちょっと違う。後のディフェンス力が<笑>。 階部になりますねそう手配の、ね、ゆとりがちょっと足りない<笑>、はい、あ、じゃあちょっとどうしましょうどの方向で行きますか。なんで今候補としてはパーソ、はい、シャアの代わりにあーあ、なるほどジャンと一個でいいですってことですねそうジャント1個でいいからパーソを切っていくか、うん、今一番懲り捨てるスーピンを切っていくか、はい、まあもしくは Q1 苦しいこれも結構なんで苦しい形で勝負しにくいんですよねああ、最終形がペンチーマンになりかねないし、はいはい、シャアは スーピンの横に伸ばして、シャアを安排感覚で持ちながら、まあ、あの縦だけ捕まえるみたいなね。うんうん、の打球腕 も, うも候補にある。はい、ええー、どれを選ぶんでしょうか、この状況。ね、で僕は、まあ、これ赤い位置やったことによって、リ、はい、ーチ赤、裏だったり、リーチいつも赤だったり、メンピン赤、裏だったりして、はい、ちょっとね、手合いの価値があの、ドラを絶対に欲しくない点だったんですよ。はい、なんで、ここは、なるほど、はい、ドラは縦だけに使って、はい 様子見ながら切ることもあるし重なったらもうやるぞっていう構えではあ、9番だ、はい、これで1枚浮かしておく、まあ、スーピンの横からも、ね、へなるほどできればスーピンの横かパワーワンかからシャーシャーっていっ て,、はい、てなるほど安全な道も残りますしね。はい あ, あ、ここで打球はなんだ。はいまあ、元から球はね、結構聞いたかったんですね。ええーまあ、その前からね、思考にありましたもんね、数話切る時からね。まあ、ドラヒョンってね、やっぱりみんな使いたいですからね、うん、所在がいつまでたってもわからないまま、そこに依存しなきゃいけない、この不安な気持ち。うん、<笑>最後までね、大耳な耐えられないんですよ、ね。<笑>早めに引いてくれるのはね、もう嬉しいんですけど。うん、ああ、なるほど。 そもぎりのスーピン、はいまあね、もいらないぐらいうわ切っちゃったよこれどうしますか<笑>ここで、はい、ウーピンとか引いて3層引く道を残すかー、まあ、これもいい シ, シャンテン取らないんで<笑>らない残すか、はい、パワー1を縦にいて真んシに飛道を残すかですね、うん、これどっちを取るかこれはもう分かんないどっちを取っていいか分かんないだけど今回は<笑>、はい、今回の判断基準としては、うんまあ、一応 カミチャさんの親の現物で。で、はい、そうだ、今現物になる。はい、パラピンビビったら、はい、でアクルビンじゃないですか。そうですね。アクルビンとか引いたらルル、めんちゃんなり、二、うん、度受けも解消していけるから、うん、まあパー1だけが高くなる道じゃないよと、ウーピンはダテンとマッチの形も良くなる道があるんで、ここははい。ドラを切る。まあパー1引きに相当するアクルビン引きっていうのもあるんで。ありますね、確かに、はい。リスクヘッジも含めて。 じゃあこの M リーグならではのまた判断でもありますか、はい、そうですね、まあのない周 だ,、ね、だ, だったら、もう、9はい、も切らずにしちゃう。なるほど、今回、ドラも切っていきました、はい、ペンちゃん外し。はい、さあ、そのドラムは誰からも、ポンの声だったりはありませんでした。あの、もちもちが合わせてドラムを切りました。したねはいしももね、今回なななかかんですよ 形がある程度いいはずだと読んでましたね。でもこれ両脇もかなや癒そうですけどこの。んロさん癒えそう。急走を手出しだけは。く<笑>そいっちゃ っ, った。<笑>頭の中くそなんですよ。<笑><笑>あ急走のことくそって呼んでらっしゃる<笑>まあ短いじゃない。<笑>頭の中で急走って思っちゃうと。はい、急走ね。あん急走どうですか。これはちょっと気になります。どう期になるんですか。 求層は明らかにいる範囲なんですよ。今ね、これ他のよりも求層が大事だったってことですよね、はいはい。可能性的にはアーソがー自分3枚、まあまあ積もってる話です。大丈夫です。アーソー3枚持ってるんで、はい、あの地層を持ってる可能性がかなり高いんですよ。ああ、なるほど。地層、例えばこれ月に地層出てくれば一安心ですけど、次の順番に地、ね、層が出てこないとなると、あいつ立てじゃねえかみたいな立て<笑>っていうのは2枚以上になってる可能性がまあまああるんじゃないかと。 いう推理ができちゃうんですよ。だからあんまりちょっとすごい遅送が不安な気持ちになっちゃうと で,、ね、<笑>ですね。<笑>はい、その絶対使わなきゃいけな い,、ねいね、こ, のこのターツだけは。だ<笑>かターツだけは何がなんでも。だから今の一瞬でこの部屋の価値が僕の中で<笑>、はい。 3割減ですねえそんなにあの一打で減っちゃうんですかあすごい、でも、読み方としてもいいですね、なるほどもちろんパーソンね、例えば、8パーとか、8、9って持ってて、小さな1枚持ってないケースもあるんですけど、まあ、それは可能性の問題で、でね、自分からすでに3枚目でて、残り4枚の、小さかパーソンはほぼ持ってるんですよ、まあ、9層取り落としていうケースもたまにありますけど、うん、ほぼ持っていて、チソ残り4枚の小さソを持っている可能性と、残り1枚しかないパーソンを持っている可能性を考えたら、 やっぱりシースを持っていくるんですよ、圧倒的に高いですよね。もう そ, そうですよね。なんで、そういう意味で、不安、はい。不安になりながらも。でも、上がりたいんで。ね、ここで降りるわけには。いけな い, んでない。はい、そのぎりのペー。どこ、あの、想像引いたら、リーチですよね。でも、当然。不安だけど、はい。で、ウーピンが来た時には、この端っこに寄せたこっちを払っていきたいってことですか。はい、そうです。うんうんうん ななかなか出てこなかった。でもまだチーピンとアンパイの比較だと、したねだとうん、くわーきましたよ、ね、でもこれはリーチです。そうですねでもあの人がね、神田さんが、<笑>あの人が、どんぼさんがね、小、はいうん、ースト1枚だったバージョンは結構余るんですよあなるほど、ねで。まだどっちか明らかになってないけど、うん、この手をもし、神田さんがね、はい、めちゃめちゃいい手で、親のまのいいシャンテンだったとしても、うん、テンポルるかどうかは分からない。そうですよでこの手をやっぱりそ、そういう状況が想定できるとしても、 こここの手はここから降りるなんてありえないんですよ、うんうん、だからもうこれは方も当然のリーチです行、うん、いきましょうリーチ<笑>さあここで太郎さんリーチなるほどいろいろこう思考は深い中でもしっかりリーチの判断で曲げていきました、はい、あここで下茶さんがチーですって選んだのは赤ウーピンを使っての両面チーチー点 っ, っぽいですねチー点に感じる そして切ったのはリャンワンです。はい、むす筋でしょ、ね。まあこれ多分ね、ほぼついてなんですよ。あそうなんですね。はい、ま あ, あの、うん、でも僕リーチしたって関係ないんですけど、うん、多分周りから見るとそう見える。何点ぐらいに見えましたかいや、点数は。わかんない。まあ、マックス赤ドラの残り赤ドラとかの、うんうん。まあドラ1枚使って、もう1枚使って、赤, 赤ドラの8000。8000 まあ、それがマックスじゃないですか、僕1枚く持ってるんで、うんうんうん、これ以外ほぼあと3色とかたまにありますけど、うんうん、カンガーの3色もちょっとあるか。そうですね、パワーはドラえもんなんで、でもその場合はね、まあの先になりそうなんですよね、大体。<笑>なるほど。<笑>まあでもわ分かんない、それ考えてもしょうがないんで。んはいまねまあ、この後の手出し次第で、うん、別に僕もリーチちゃったんで、この人だっ見る必要ないんですよ。うんうんあ 比較的通る入り多分んまってるんですね。あもしかは一発消けしてもんはまあ、たちょっとね、タイプによるんで、この辺ははっきりわかんないんですけど。うんうんうん、対戦あ ま,、ね、まあリーチしてなければ、今、うん、点地点だと思ったところから、ちょっと、ちょっと違和感思い直し、うん、あ違ったのかみたいな。ドラマに3枚目に行った。<笑>ロン。さあ、ロンです。 リーチやか、裏は乗るかあ、乗りました<笑> 52005500はい一本場なので5500点積もってましたねいやまあでもそれは<笑>気にしないあのまざ、あ、わそういうゲームじゃないですよそれみんな言うんですけど<笑><あ><笑>よくね聞きますけど気にしないです太郎さんは全くいや気にはなりますよなってるんですねす<笑>だけど<笑>、はい、それを言ってもしょうがないんですよまあ一応心の片隅に置いとくぐらいですか そう、そこをもうゲーム性をそれって錯覚させちゃうんですよね。そういうこと言うと。だから僕それめっちゃ嫌いで。あ、そうなんですね。す言わないです。あ、そうなんちょっと思っても言わない。心<笑><笑>では皆さんの手配も開けていただきましょう<咳>。あ、今回はこんなような形になってました。実際はやそうと言ってた両脇ですね。あ、でも確かに整ってますね。形としては。 ななんか気になるところありますいやあのあの、思ってた通りですか、みんな。いや、思ってた通りっていうか、推<笑>理が当たってるかどうかどうでもいいんですよ。<笑>もうこの手に関係ないんで、もうこの。なるほど、じゃあ、これ、この時間、なしでもいいですよ。次から。<笑>いや、別に。一応、<笑>あの、振り返りするんですけど、番組的に見るのはいいと思うんですけど、可、はい、能的には気にならない。はい、あまあ、だから、この番組的には必要ですね。あ<笑> 大人の意見で固めてくれました。はい、<笑>でも今回上がりが決まって見事。先ほどもね。供、は、託、い、戻ってきましたね。ほんとしっかりです ね, ね。帰ってきました。そしてね、この後夜を迎えますから、はい？はい、どんな風になっていくんでしょうか？ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。